はーい、コッシーですおはようございます今現在時刻朝5時です私はカッパドキア魚類目にいます本日はグリーンツアーを皆さんにご紹介するんですがその前にもう一つ有名なものがあるんですちょっとはざざ気球が最も美しく見えるポイントへ移動したいと思います 地上からの気球の絵を皆さんにお届けした後にグリーンツアーをお届けしていきますにしてもちょっとまだ寒い丘の一番上を目指していますホテルも祈願群の中に作られたホテルもかなり綺麗じゃないですか朝日というかこう夜の中に光る。 オレンジ色の光がまた幻想的で昼間とは違う様相になってます朝の気球を見にでしょうか人がのそのそと歩いて登っていっています来よっしゃ山頂に到着しましたポツポツとホテルの明かりがランプのように灯ってます昼間の様子を見たい方は昨日の動画もぜひ見てくださいねまだバルーンは飛んでないようですね これがカッパドキアの看板です。朝日があっちの方からなんか上がってきそうですね。朝起きた瞬間ですね。こう窓を開けたんですよね。そしたらまだ暗かったんですよ。なんだ。まだ暗いけん。gopro は氷を足りやんって言ってまた寝ようとしたんですよね。 当たり前やんかやんねえや こ, この朝日を取りに行ってるのに明るくなっとったら朝日なんて取れませんよね寝るためなら何でも言うんですね昼間はめっちゃ暑いんですけど朝はものすごく寒いので早朝の朝日を見る方は厚着をして来られてくださいここのエッジで日が上がるのを待とうと思いますご覧ください今日が出始めました朝日見えますでしょうか とても綺麗な眺めです。荒野の夜明けって感じですあ。めちゃめちゃ綺麗ですね。しっかりとこう。朝日がまん丸見えることができますね今これ完全に朝日が昇り切りました。車を訪れた時の街の景色とですね。また、この朝日に照らされた街の景色、全然また表情が違います。茶褐色に彩られた街並みに変貌を遂げていました。 ちょっとバルーン見ることができなかったんですがまぁ、あ、とても満足な景色ですもはやあのカメラマンがかっこいい、ね、<笑>すごうパッパドキンにはツアーが三種類あってグリーンツアーレッドツアーブルーツアーがあります その中でもレッドツアーグリーンツアーが大人気なんですが今回参加するグリーンツアーは奇跡群を中心にギョレメの街並みをまあ堪能できるそんなツアーです昨日ホテルのオーナーさんが取ってくれたツアー35ユーロで グ, グリーンツアー参加できるんですが日本でオンライン予約するよりも現地について予約をした方が半分以下です 高台に来ていますまあ、一望できる絶景ポイントですまあ昨日見た感じからはまあ目新しいものはない感じでまあ圧巻の大草原が広がるっていう感じですこっから5つのカッパドキアの観光地回っていくんですけど普通に回ってても面白くないと思うので残りまあ6箇所すべてで記念撮影していこうと思いますぜひチャンネル登録も忘れなくよろしくお願いしますねでは次のスポットへ移りますセミリー修道院です なんか岩をくり抜いて作られた修道院でこれまで見たことない修道院の形です世界各国の修道院回ってきましたが大体いい修道院って白くて大きくて綺麗なキリスト教の理想がたくさ ん, なんかされてやるって感じですけどなんか世界最古の修道院って感じがしますね。お, おでかい なぜギョレ目でここまで祈願群の家が発達したのかというとこうやってぼろぼろとすぐに砕けやすくて加工がしやすい岩だそうですこれツアーの人がやったんで自分別破壊行動してるわけじゃありませんからねじゃあ早速中の方入っていきたいと思います一気に登山風になってくるのでここに訪れる方は服装は動きやすい服装をおすすめします まあ、かななり暑いいいいので、ででンパン T シャツでいいんじゃないでしょうか<笑><笑>どうぞ。<笑><笑> これがカメラを持っていると人気者になる謎のユーチューバーパワーです中ここは風が吹き抜けてかなり気持ちいいですねうわースーッとするここは最高だ風がいい感じですまあ外と打って変わって中は洞窟特有のひんやり感を味わえます ガンガン上に登っていきますよ2階建てになってるのかこの中がすっげーまあここが一番高い場所になるかなの景色はこんな感じです も, うもはや下の街はもう見えていません クララ渓谷をハイキングしていきます。4キロメートルを1時間で歩くみたいです。まあ大自然の中を歩くっていう感じですね。延長14キロ、深さは100メーター以上深いところに位置しています。もう鳥のせせらぎもほらほらほほほとしっかりすぐ間近で楽しめますよ。オレンジジュースを買いました。これで200円です。 結構トルコはオレンジジュースが有名なんでしょういろんなところでオレンジジュース売ってますなんかそのまま果汁をぶっ潰したやつですねこれ。野生のオレンジジュースみたいな美味しいですね 200% オレンジジュースって感じわこれなんか聞こえますかねカエルの奇妙な鳴き声がたくさんなってますカエルたちもお盛んですね やっぱ一人でこう歩いててもねつまんないよね<笑>どうしたら面白くなるんでしょうね一人旅って面白くなる方法もコメントで教えてください鳥旅が面白くないんじゃないんですけどねまあ良さもちょこっとずつわかり始めてきましたけどそれでもやっぱなんか飯食ったりなんか見たりしたときに一緒に話せる相手がいた方が面白いと思いませんかね コスストも下がるしリスクも下下ががるるしリクやろ楽しさは倍増して悲しみは笑えるやろ一人やったらさ悲しいことを起こったらさどうすると悲しむ飯食った時の感想もまずかったらまずいで一緒に文句言えるやろ美味しかったら美味しいでみんなで「美いしい美いしい」言えるやんえー、みんなで行った方が面白いと思うけどなまだ俺はさカメラがあるけんマシじゃけどさ カメラ持っとったらさ100人のビワーがおったらさ100人に見せる感じでこうできるわけよさそしたらさ俺100人旅になるわけよ1人旅じゃなくてまだしゃべる相手が100人今おるやんこういやーマジなぞじゃあ1人旅の楽しさ教えてくださいエリン行く地下都市に入っていいきたいと思いますここは地下 87m7 層にも及ぶ地下都市が続いているということなんです どんなリンコの巣が広がっているんでしょうかこの地下都市はキリスト教徒が迫害から逃れるために作られた 地下都市で約5000人が3、4ヶ月は暮らせたそうです中はとてつもなく、寒い、涼しいぐらいありますね、経路の端々にある、先ほどご紹介したローリングストーンは、内側からしか転がすことができずに、外側から人間が入ってきたときに、転がして扉を閉めた場合ですね、外側の人間は開けることが非常に難しいですし、この迷宮迷路みたいな、暗闇の迷路の中で、キリスト教徒を襲うのは非常に に難しく作られていす、うん、一旦ここで上に戻ろうと思いますと言っても上に戻るためにはですねあそこにあるちっちゃな穴を一方通行で渡らなきゃいけないので入ってくる人が途絶えるまで登ることができませんずーっと人がこっちに入り続ける一方ですね これもう大冒険ですねっていうか大体のゲームのベースって現実世界にあるやつをベースにゲームって作られてるんですねいろんなとこでこうゲームの世界みたいな施設がたくさんあります<笑>と外に脱出しました地下都市からの脱出です<笑>アリのスって言ったのは本当トあながち間違いじゃないですねこれバスの時間が7時なんですけど 7pm I have to... あと10分です Okay, yeah, thank you so、much. Okay. Okay. Okay. エンディングを締めて生きてます。 まあギョルメですね初めての一人旅だったんですけどなんとかツアー途中で切り上げでしたがまあ時間が遅れるのは仕方ないのでなんか途中、ですね楽しむっていうことに関していろいろ話をしたんですけど相対的に楽しくなくなった時っ絶対ありますよね、人生何か目標に向かってるとこんなはずじゃなかったとかなんでこんなこと俺にだけ起こるんだみたいなことって絶対起こっていろいろ楽しくなくなるときって起こりますよね。そういういににやめたら絶対に 何にも得ることとってできないと思い思ますやっぱね、こうやめる瞬間にやめていいのかなって疑惑が浮かんだりやっぱりまだ続けたいっていう気持ちが少しでもあるのであれば、ぜひ僕は続けるべきだと思います。性根がまだ腐ってないんだったら、絶対に私はもう続けないとですね、楽しいとか楽しくないとか、あんまりそういうのと関係ないんですよ。 自分が前もってこれやりたいな価値があるなと思って決めたものに対してその途中でいろんな苦行が来て気持ちが腐る相対的に楽しくなるなんてことは楽しくなくなるなんてことは起こって当然だと思いますそんな時にいちいちやめてたら全然行きたい場所欲しいものは手に入らないと思いますその時はちょっと踏ん張って続けてみましょうその先に手に入るものってあると思うんですよね。 あの時あんなにめんどくさかったけど あ, の時あんなにつまんなかったけど続けてよかったなって思える時、必ず来ると思いますだから私はこうやってカメラの前で立ち続けしゃべり続けますよぜひこのチャンネル面白いなと思ったら高評価そしてチャンネルボタンポチッと押して帰ってください私は今からイスタンブールに12時間このバスに乗って帰ります最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ更新